キング・アンド・ドクス・ヒラの仕の弟がアパレルブランドの代表を務めているとしてネット上のファンの間で大きな話題になった。この人物が店のツイッター上で一部ニュースサイトが報じた内容についてに報道されたような事実はないと否定。元ニュース手越し也が平野の弟をプロデュースする可能性があるという報道だったが、真っ向から反論しているのだ。 平野の弟と言われているのは、RKS リキー、リクスリッキー、代表の平野陸士。ブランドコンセプトについては、決まったジャンルに縛られず、様々なスタイルを取り入れて、多種多様なデザイン、生地、サイズ感で服を自由に製作している、と説明し、現在は公式サイトで T シャツを販売中だ。7月11日頃から、 平野の弟がブランドを立ち上げたといった噂が広まった影響もあるのか、9800円の R-Baby ホワイトと8300円のヘイヘイブラックヒ c k h が完売している21日時点。仕様は小さい頃からダンスを習っていましたが15年ほど前に弟と小安同期というユニットを組んで活動していた時期もあるといいます。 また、2018年9月に踊る、サンマ御殿日本テレビ系に出演した際、天然キャラで知られる紫陽は、僕の弟が陸っていう名前なんですけど、それはちょっと漢字わからないですね。二文字なんですけど、と告白。司会の明石家サンマから、陸はどんな字や、と聞かれると、ちょっと、なんて言うんですかね。四角いんですけど、雲、たい四角ですね。 と表現していました。仕様の経歴やこうしたトークを通してファンは弟の名前を知っていましたから店の情報が早い段階で特定されてしまったのかもしれませんね。陸氏は兄弟関係を明かしていないものの多くのファンは平野の弟のブランドだと信じていて商品を購入したという報告も上がっています。ジャニーズに詳しい記者。 一方で、ニュースサイト、日刊現代デジタル、では、陸氏の実名を出しつつ、手越優也が平野市王の弟を側面支援固く結ばれた指定の絆、との記事を19日に配信。6月19日付でジャニーズ事務所を退除し、ニュースを脱退したテイツをめぐって、業界内で、テイツが陸ク君のビジネスに何らかの形で関与するのではないか。 と囁かれている、と報道。同記事は Yahoo ー, ースでも配信され、執筆者の芸能ジャーナリストうさわさだおしく、兄の仕用は陸氏のダンスやラッパーとしての才能を認めているそうで、関係者に売り込みを続けている、とのこと。テエツはジャニーズ JR 時代に仕用のボイストレーニングを担当しており、その縁で、陸くんの洗剤をテエツに渡していると聞く、実際、 退場したテイはスケジュールに余裕ができ、様々なジャンルの仕事に手を伸ばすのではと言われている。その一つがリク君のプロデュースのようだ、と報じている。すると21日午前1時頃、RKS リキーのツイッターアカウントが、この度、報道にありましたシュエツ越ウヤ様との関係につきまして、私自身テイユウヤ様とお会いしたこともお話したこともなく、 報道されたような事実はないことをご報告いたします。と記事の URL を貼り付けながらツイート。以降の投稿ではテイの、ゆやの字を間違えてしまったとお詫びし、まだ、走り出したばかりの小さな会社ですが、一歩一歩、地道に頑張ってまいりますので、どうか皆様、リクスリキーの応援よろしくお願いいたします。と、綴っていた。 これに対し、主に金プリファンからは、きちんとした対応に感謝します。頑張ってください。潮君の弟が記事を否定しててこれなら大丈夫だろうと思った。悪い大人が寄ってくると思うけど、頑張ってほしい、といった応援メッセージが上がったほか、弟さん、ていえつくんに会ったこともないんだ。名前も、ゆうや、って書いてるし。 本当に接点なさそう、と、陸氏の主張を受け止めている。手月といえば、過去に何度も女性スキャンダルを報じられた上に、新型コロナウイルス蔓延による緊急事態宣言中の外出が問題視され、最終的に退場の道を選んだことは周知の通りだ。 金プリファンの中には、お騒がせの手縁とか変わり合いになって欲しくないと思っていた人も少なくないようで、弟がきっぱり否定してくれてよかった。まさか本人が否定するとは、ちゃんとした弟で安心した、スルーするかと思ったけど、否定してくれてすっきりした。手縁と関わりないとわかって安心、と、ほっと胸を撫でおろしている。 陸氏はテーツと対面した事実はないと完全否定しているものの記事内で平野仕様の弟として名前を出されている点については特に触れていません。例えば、仕様の弟と同姓同名で実際は全くの別人なのであれば、テーツの家を弁明するよりもそこをはっきりさせるべきでしょう。となると、 結果的に自身が仕様の弟であると認めた形になりますが、一部ネット上でも平野の弟ってことは隠さないんだ。平野の弟だというのは認めてるんだね。と驚きの反応が漏れていました。どう兄使用は弟のブランド、そして秀越の記事をどう捉えたのか、本人の意見や感想が聞きたいところだ。